単発入れず拒否でしょうどうも、政治いろいろの学部です。創主国が CPTPP に申請して焦ったのでしょうか韓国も CPTPP 参加を公式的に宣言するようですね。ワウコリアの記事を引用しますと、韓国が近々、 包括的及び先進的な韓太平洋経済連携協定 CPTPP への参加を公式的に宣言するものとみられる。20日、韓国政府によると、ホンナム副首相兼企画財政部長官が参加し、対外経済関係長官会議を今月最終週に開催する。この会議で CPTPP への参加について、 具体的に検討する予定だ。対外経済関係長官会議は、政府省長官の協議が必要な懸案事項を真に調整する会議体。本副首相は17日にも CPTPP に参加するために関係長官会議を開催し、国内外の環境点検と今後の計画を討議した。今月17日、アメリカの ワシントントレードデイリー誌によると、アメリカ出張中のヨ・ハング通商交渉本部長も16日、ジョンス・ホプキンス大学での講演で、韓国は CPTPP への参加を積極的に検討していると語ったという。これで中国やイギリス、タイなどのように、韓国も近く公式的に cptpp への参加を宣言するという見方が優勢だ。ロイター通信によると中国は16日に cptpp への参加申請書を提出した。イギリスやタイも公式的に cptpp へ参加の意思を明らかにしている。現在 cptpp 参加国の総経済規模は世界の国内総生産 GDP の 13% を占める。CPTPP はもともと、環太平洋経済パートナー協定 TPP という名称で推進されてきた。アジア太平洋地域で貿易関税を撤廃し、経済共同体を構築するための機構だ。2005年にニュージーランド、シンガポール、チリ、ブルネイが、環太平洋戦略的経済パートナー協力体制という名で、 貿易障壁の撤廃をはじめ、2008年にはブッシュアメリカ政権でアメリカも本格的に交渉に参加した。さらに2010年にアメリカ、マレーシア、ベトナム、ペルー、オーストラリア、2011年にメキシコ、カナダ、2013年に日本の参加が確定し TPP の枠組みが整った。 三カ国の中で主要国であるアメリカと日本を中心に TPP の構築が進む中で2017年ドナルド・トランプ当時アメリカ大統領が TPP がアメリカ人の仕事を奪うと主張しアメリカが脱退したその後11カ国は推進してきた貿易条項の一部を保留し名称を CPTPP として新たに発足した とのことです。CPTPP とは、メガ FTA 自由貿易協定の一つで、世界の GDP の約 13% を占める巨大自由貿易権のことで、関税撤廃が定められているため、人や物の移動がより活発化されることが期待されています。関税が撤廃されれば、海外の農作物や肉類など安く手に入りますので、消費者側からすればメリットはありますが、 国内の農業や酪農を営んでいる方からすれば国内の市場規模が縮小してしまう可能性があります。そこで農林水産省は2017年に総合的な TPP 等関連政策大綱を発表し2019年の農林水産物、食品の輸出額1兆円の目標を掲げています。主な施策として農業機械導入の補助や 農地の大価格化の大化支援そして、政府による国別枠輸入量相当の備蓄米の買い入れなどを打ち出しているそうです。そして、これらにより、農業従事者の保護に努めつつ、国産農作物、水産物の輸出を拡大することで、国内市場の拡大、海外市場への展開を目指すと考えているそうです。さて、 韓国の CPTPP 参加を公式的に宣言するという今回の記事ですが、元々韓国は中国主導の RCEP に重きを置いていたこともあり、TPP への参加は慎重な姿勢を崩していませんでしたが、ここに来て公式的に宣言するというのは、やはり中国の CPTPP 正式加入申請が大きな要因なのではないかと思います。ただ中国の CPTPP 正式加入申請については、オーストラリアのダンテハン貿易観光投資省が CPTPP の全加盟国が中国がこの協定の高い基準と世界貿易機関 WTO の公約を満たすことができると確信する必要がある。CPTPP 提約国は候補国が協定の高い基準を満たし、 実施し、遵守し、WTO での約束を、定約国である既存の貿易協定を遵守してきた実績があることを確信したいと考えています。と語っている通り、事実上、中国の CPTPP 加盟を拒否する声明を出していますね。もちろん、日本も麻生太郎外務省がこの件について述べており、産経新聞の記事によりますと、 麻生太郎外務省は17日の閣議後会見で中国が日本やオーストラリアなどが参加する環太平洋戦略的経済連携協定 TPP への加入を正式に申請したことについて今の中国が新規加入できる状態かねと述べ否定的な見方を示した麻生氏は TPP 参加11カ国が国有企業のルールなどを細かく定めていると指摘 受け入れ側から見て中国がルール通りやるのは本当かという話になるんじゃないかとも指摘した。とのことで中国の加入は無理であると事実上拒否しています。ちなみに中国は WTO に2001年に正式に加盟しましたが入ってしまえばこっちのもんだと言わんばかりに中国が WTO 加盟時に約束した項目を何一つ守っていないんだそうです。 で、韓国はと言いますと、慰安婦問題や徴用工問題などを見ても明らかなように、国家間の合意や国際条約を守らない国であることは明白ですからね。参加すると表明することは自由ですけど、日本としては約束を守らない国なので、韓国の参加なんて間髪列拒否でしょうね。ちなみに、朝鮮日報の CPTPP に関する記事で、 ちょっと面白いい記事が掲載されていました、のので一部引用しままますす韓国語からの翻訳になります、ま、た加盟国との非公式協議の結果に基づき、包括的かつ段階的な、韓太平洋パートナーシップ、CPTPP の加盟促進に関連して進められてきた、漁業補助金、デジタル商取引、国有企業、衛生権益の4分野における、 国内の制度改善が進められた。加盟の進捗状況や内外の状況を総合的に確認した。CPTPP はアジア太平洋地域の国々が参加する多国間自由貿易協定で貿易障壁の撤廃と市場開放による貿易の自由化を目的としています。また、加盟に向けて有利な条件を整えるための 今後の対応策についても集中的に議論しました。とのことで、いくら制度改善を進めたとしても、その改善された制度が正しく運用されているのかという定期点検が必要でしょう。日本の輸出管理適正化措置の際、日本が指摘した運用について是正したからすぐにグループ A に戻せみたいなことを平気で言うのが韓国です。韓国はその後、 輸出管理適正化措置について WTO へ提訴までしました。また、基地の最後に書かれている。加盟に向けて有利な条件を整えるための今後の対応策ってところが、さすが韓国だなと思いましたね。まあ、この部分は Google Chrome で翻訳すると、有効的な登録条件増生のための今後の対応計画となっているのですが、本質を変えずに上っ面、うわっつら、 見た目だけを変えるにはどうすればよいかという政経大国ならではの発想だなと思った次第です。もちろん韓国側は日本が拒否するであろうことは予測していますので、このような対応計画について話し合われたんでしょうけど、嘘に嘘を塗り固めたがために、さらなる嘘を上乗りして2倍だけ良くしようとしているんでしょうか。まあ、何をどうあがこうが国際条約、国家間の合意を守らない、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 次の動画でまたお会いしましょう。